侍の組そんな時代に侍魂を持った男が一人その名は坂田銀時そういえばかれこれ一年になるけれど給料ってまだちゃんともらってないような気が…新選組幕府の特殊警察である4人のうちアマント1名商人2名 それと、腕が立ちそうな浪人が一名狩野様のお力添えで入手したこの計画が成功すれば、江戸はまるまる私に応用を改めでやれ新選組だ新選組にしろそう新選組だうっばい、復調。あの世でマヨネーズでもすすってくださいそうでもねえようだぜ確かにお前の握ったおむすびはまずいあるねどっちも違うわ日も結局猫を捕まんなくて固まらなきだったんだからは い, はいはいはい ここは頼まれれば何でもやってくれるよろずやと聞いてきたのですがここはよろずやと聞いてきたのですがなあ加藤健浪人今回の依頼人はい私はなくしたものを取り戻したいんですそれが3000万ほどあれば取り戻せるこわしは野心すらまともに払えない状態よ大して興奮してんじゃねえ<笑> 1 1ヶ月前 マドギワ族を卒業して、無職になりました。一週間前に…て、うん、いうか、この依頼、間違いなく完了しないって。そんな方法あれば、泥棒なんて最初から存在しないに決まってんだろ、このクソ、冒険がキャサリン、スナック落とすの従業員。出稼ぎで地球へやってきた。あ, あら、皆さん、偶然で… お金って、私と銀さんの愛の巣を作る資金ってわけじゃなかったのねよかった、元気にやっていくかサだったねおめえ、アリ以外にもいろいろある。暗殺なら受けようわよ私、職業殺し屋だからでも、内容は暗殺じゃない私は、強くなりたいトイシコン銀時ズロ近々 江戸を丸ごと壊滅んと企んでいるアマントがいるという噂だ。銀時、何をしようとしているか知らんが、気をつけた方がいい。じゃあ、とりあえず自由に打ち込んできてください。少子、貴様がこの金辺をかぎ回ってることぐらい、宣告承知だ。それ違うって。それはずらだ。俺が、ね、なんで強くなれると思ってんのか、ボケー私が強くしてあげるあ よはあ、はい。あなた、なかなか素質がありそうよ。は、あああああああああああああああい。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいあああああああああああああああああああああああ 会社をクビになり家を取られ家族が出て行ったって家族のために働いて働いてようやくマイホームを手に入れました特に何をしたわけでもないのにいきなり会社をクビになりやけになって酔いつぶれたのを狙って無断であいつらは契約書に判を押したんです勝手に判を押した契約書を掲げて家から出てけと地上げ屋たちが押し寄せて地上げ屋の嫌がらせにとうとう耐えられなくなって妻は子供を連れて出て行きました立ち退き寸前にね 娘が手紙をくれたんです父さん、私、早くお家に帰りこの手紙を読んで、少し抗ってみたくなったのかもしれません私みたいのがとアが開いても行くぜああうるせえちょっと、みちみち、うるさいん こ, ここだ、ここだああごめん、くださーい、うん、ちょおい何食ってんだよ海前、買、うん、えとうじゃねえか何しんこりゃお前お前たち カトケンさんの契約書を返せそんなことのためにわざわざ乗り込んできたのまあどうせお前たちはここでペシャンコだけどなけどうよく見ておけど、江戸の景色もこれが見納めだ。金庫を調べたらあるものが出てきた。あ、ダメかも。細かい字弱いんだよね、俺。奴らは江戸を崩壊させようとしているのだ。ヤツらは地震の壺とでもいうポイントを探した。それをアマントのからくりで刺激することによって。 人工的に巨大地震を起こし、とっととりぶっ壊せバイ我らの時代がやってくるのです目標ポイント到達まであと 10! いっぱいものだいっぱいなにめである新選組だ新名にしろそこまでだどうしても家の中に入りたければ、正式な手続きを踏んでもらおうかお前とは決着をつけたが、一丁一丁 止まれ サムライのカタナーテメェの魂に納め魂にさめたまっすぐな剣だけはなくす。かつて侍たちがおぎ、夢を馳せた青い空にはえオープンのごいせにボクトランドブラサギオケそいつは侍というにはあまりに荒々しくまっすぐな目をした男だったアジアよかったぜオメーカーボ振り回して暴れてるやつは言い訳は狂気隠してからいいなさいおいおい よくも身代わりにしてくれたな、この野郎国からやっとこざ逃げてきたんだよごっ腐れ目がね自分だけが不幸とか思ってんじゃねえ。えあら、しん仕事もせんと何にブラブラこんじゃわれえぼうけんおいわり。すみませんでした。調子に乗ってました。すみませんでした。あなたのおかげでうちの道場は存続すら危ういのよ。うちの道場もそう。 霊の煽りで生、門下<笑>はすべてせやけどな。わしな、ななわししこいいいだから、ら新しい商売めめて、いろんんん、んん星の別品さん集めとっっさ集とたたたやややけど、あんたやったら大歓迎やで、う話やそんなの行行くわわけかりまましした。きましょう。 だよし いつもこいつもっここは 空もわしらアマントのもこっ空目の前のも守るのに手いっぱいだ俺れ兄様だったらどないするんでか船もるとオちには全員をにすでにおっちゃってるよあいつおい客の大事なもんは俺の大事なもんでもある何でもやるぜ